会場の皆さん、こんにちは、はい、私たちは大網白里市で活動しております九十九里浜荻組伊吹と申します、えー、昔々私たちの地元九十九里浜で、えー、イワシ漁をしていた東国花組という漁師たちの、えー、お話を元にした演舞となっております、えー、冒頭では、えー、地元民謡を元に えー、した曲をみんなで笑顔で踊りながら、えー、踊り始めたいと思います、えー、最後まで精一杯踊り切りますご声援よろしくお願いいたしま す, しいいしますそれではまいります東国花組伊吹丸暴走気作り歌より戦略 you たわゆい月の光がゆらゆらと揺らめき私は深い胸腹に沈みあなたに思いをよい ありがとうございました。